OKOKOKOK あと一人 OKOKOK 金ノックいる金ノックいるってえマジでそんなキルしてたん そんなキルしてた。どうも皆様、こんにちは。グリードです。えー、普段はコールオブデューティの方で動画投稿をしております。今回は、え1年ぶりの Apex 復帰の4日目ですね。まあ、かなり、エイムに関しては慣れてきましたね。あとはなんかちょっと、キャラコンと、あとね、ほんとね、マップ知識とか、キャラの知識とかね、本当にね、その辺が、全くわからない。全然足りてないですね、知識がね。もうね、マップ知識に関してはもうこんな感じですね。 あ拾えないああ<笑>知らなかったよそこ地面あると思ってたよそこにそしてねまだ詳細も発表できないし確定ではないけどもしかしたらエペのね大会に出るかもしんないですかもしんないまあほんとまだ 確定ではないので何とも言えないんですけど。まあ、また何か情報あったら、え、発表したいなと思います。というわけで、よかったらチャンネル登録 と, と、チャンネル登録と高評価ぜひ、モチベーションになるのでよろしくお願いします。あ奥ん取られてたやばいよわかんねえよ、ライフラ<笑>やべえ、奥ん取られてた。あ, あ、ダイヤ隊とかもいるのまあ、そうね。結構ブロンズ王時代たまに、たまに上手い人おったもんな。 なんか敵おったんだけど。えラストワン、ラストワン。OK、ナイス。そう、あの、ま、ミニマップ、あの、回転にしたんですよ。<笑>今までずっとね、固定だったのを気づかなかった。なんか見にくいなと思ってたけど、固定になってたわ。上手い人がこの倍率サイトで、これ使ってるのを見たから、ちょっとこれ使うわ。 ンガーかなどうやってあの、味方を蘇生させるドローンをどうやって出すんだろうあ、蘇生ボタンなんだ。ありがとうございます。待って、これライフラのこれはどれぐらいあ、めっちゃ回復するよ、これ。あ、一緒に消えたわ。あと、バンガの、漫画の空爆は自分で食らうのか食らわないかもわからないが、あれって食らいますあ、ほんま、ケアパケ呼べるやないか。 ケアパケ呼べるやないか。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。<音声>ああ。何この遊び。これ後ろから、後ろとはなかったっけ後ろから入るよ。 ドア開いてるドア開いてますここ冷たいジャンパで冷たいってなっちゃうねすぐこれなんだっけこのウルトなんだっけんこれ何ですかなんだったな今の 狙いいにくいなこれ、うん、下はあこれ呼べますよこれ呼んでいいんか俺呼んだらバレとかない大丈夫かあと結構生きてるな下降りようかな僕は 金金金がいるどれだ金はお前かお前か金はお前か金は待ってー死なないでお がね、拾いたいなブレーきたら終わらない大丈夫かな来るぞこっからこれこれ窓あこれ窓ないじゃん下降りるよこれ知らなかった来るかな 下がってきて下がってきて。ない、そのない、その。ずっとスモーク。お。危なっ。おお、危ない。うわ、なんだなんだ、もう何を起きてるのかよわかりません。 なんだなんだ今度はなんだやったやったやった何が起きてん の, てんのそこにいないときおーな何だ何だ何が起きてんだ<笑><笑>何何何よう上下がわよう分かってない勝った何か勝ったぞようはないけど<笑> マジで何が起きてたのよくわかんないね。あ、15キルだってえ、マジでそんなキルしてたんそんなキルしてたの今の。事故で、事故で選ばれたライフラインでなんか勝ってたねラ。ラッシュグリード。ラッシュグリード。ラッシュえ、勝ち。あれ、まだなんかまたボイスチャットついてる。いやじゃないしまたボイスチャついてるよ。ラッシュグリード<笑> COD のプ ロ, プロだった人。<笑> めっちゃ、それは本日2回目のボイスしちゃったんだけど1回目の人と同じこと言っとるやん。あ1人だけ、1人だけ。あ、ごめんごめんごめんごめ ん, ごめんなさい許してごめんなさい許してくださいごめんなさいあれあごめんなさいごめんなさい 今行くんでもあっああ謝罪の謝罪の蘇生謝罪の蘇生謝罪謝 罪, 謝罪のバッテリー謝罪のバッテリー 一人落とした人落としたわマジか玉が玉がなかった玉がなかったラッキー、うん、ラッキー。 あ, ーあミスった完璧な位置取りでも当たらないんです敵がちっちゃいんです削った削った味方は詰めてくれてくれるからなんかやってくれるはずはいワンショッですワンショッですいってやれやれああやったナイスナイスナイスナイスちキイイルこれこの辺にいるんじゃないかいや右足取ってするなおおんだこの人人じゃねえのいるちっちゃいワンショッ ナイスあれみんなあれないあの守ってくれるやつない守ってくれるあのシールドないあのピーンってやつピーンってや つ, てやつないか行くしかないっすよこれちっちゃい的反射。 なんかこれ、こ れ, 吸い寄せら れ, られ、吸い寄れ、られ、ら、れ、吸れ、これいい、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、こ めっちゃ逃げるやんこれフィニフィニキリでよかったやつやなあっ別地いやち残党か危ない回復しないとまずいナイス いるいるいるここ取りたいうおお乗れたー乗れた別パ来てるよね後ろから弾がなー取れてないんだよな行っちゃいますいいよ好きよそういうの。 終わったあと1人。o k k o k オ k ケ, ケーオッケー。オッケー k k k k k k k k k k k k k k k k オッケーナイスいや、ナイス。い や, ーいやー、いいね、いいね。ガンガン来るね。あそこに、あれ、ベッチじゃないかな。そこやっちゃおうか。あやべ、挟まれるよ、これ。 これラストだなうわー今日振られてうわー最悪だーこれ4000ダメージあったって惜しいスコア上がってきたぞスコア上がってきたぞ<笑>最初10キルちょっとばっかだったのに